借金まみれなのに、こんな大風呂式を広げて大丈夫でしょうかどうも、政治いろいろの学部です。このところ、韓国の国家債務も家計債務も危険水域に近づいているとの報道を目にしますが、党の韓国副首相は、IMF 専務理事に来年も拡張財政 中央日報が韓国副首相と IMF 専務理事との会談の模様を報じています。中央日報の記事を引用します。本南麦首相兼企画財政部長官が国際通貨基金 IMF のゲオル・ギエバ専務理事と会い、韓国は来年も拡張財政編成を推進していると明らかにした。 12日に主要20カ国 G20 財務省中央銀行総裁会議と国際通貨金融委員会 IMFC に参加するためにアメリカワシントン DC を訪問した本副首相はゲオルギエバ専務理事との面談でこのように話した。本副首相は IMF が世界経済見通しを下方修正した中で 韓国の成長見通しを維持したことは鼓舞的。新型コロナウイルス、ワクチン接種率向上を通じ、段階的に日常回復を準備中であり、通貨政策は徐々に正常化する過程にあると説明した。ゲオルギエヴァ専務理事は、今年の世界経済の回復傾向は続くか、不確実性が拡大し、国家間で成長格差もさらに大きくなる恐れがある。 新型コロナウイルス感染拡大など保険懸念、サプライチェーンへの支障、物価上昇圧力など過方リスクの過重でワクチン普及と成功な政策駆使が必要だと話した。この日、本副首相は IMF の貧困削減成長トラスト PRGT の財源拡充に向け韓国が4億5000万 SDR 特別引出試験を追加供与し、IMF の強靭性持続可能性トラスト、RST 新設を支持するという意向を明らかにした。本副首相はまた、国境間の資本の流れが拡大し、仮想資産など新たな国境間決済手段が増えて現れる伝統的なマクロ政策に限界がある。 各国の状況に合わせた政策勧告が必要だと要請した。同日、本副首相は世界銀行のマルパス総裁とも会い、開発途上国支援に必要な財源格差に対応するため、民間財源動員の重要性について意見を交わした。マルパス総裁は12月に決定される国際開発協会 IDA 第20次増資に 韓国の積極的な参加を要請し本副首相は国内環境を総合的に考慮して検討すると答えたこれに先立ち本副首相はアメリカ開発銀行 idb のクラベルカロネ総裁と会った席で韓国企業の中南米投資支援要請を受け韓国の財政革新協力基金2000万ドル追加出資意向書が 韓国と IDB の関係の共闘法になるだろうと話した。クラベルカロネ総裁は引き続き来年の IDB 増資で韓国政府の出資拡大を希望するという意向を伝え、本区首相は支持の意向を明らかにし、IDB への韓国の出資を拡大する意思を表明した。とのことです。こんなお気楽な記事を載せている場合なのでしょうか 韓国の国家、企業、家計の債務は合計すると GDP 比 300% に迫っており、ひとたび一部でも不良債権化するや負の連鎖を引き起こし、アジア通貨危機の時のようにデフォルトに追い込まれかねない状況と言われています。韓国の国家債務は、文在寅政権下の5年間で39兆円増加しています。文在寅はことごとく 経済政策で失敗を重ねてきました。現実を冷静に分析することなく、闇雲に最低賃金を上げ、結果として中小企業の経営を圧迫し、若者を中心として失業率を上げることにつながりました。また、ムンジェインは労働組合を支持基盤としているため、労働組合を重視した法律の改正を行い、 これが労使の対立を深めることとなり、特に自動車産業でストライキが頻発する結果となり、サムスンなどの体力のある大企業は、労組の強い韓国内での生産維持よりも海外拠点への投資を行う方針をとり、将来的な国内産業の空洞化を招くことになりました。加えて、少子高齢化、人口減少で打つ手もなく、コロナのパンデミックや、 米中の経済摩擦など、韓国経済を取り巻く環境は芳しくありません。それでも現実を直視せず、文在寅は韓国版ニューディールと銘打った成長戦略を掲げますが、当初、デジタル分野や環境分野の二次公を中心とした将来の成長投資を促す未来戦略でしたが、今年になり若年層への現金のばらまきも追加され、その効果も疑問視されています。 韓国の若年層はムンジェインの失勢により就職難や住宅価格の高騰に悩まされており、わずかな月1万円ほどの現金のばらまき政策は夜景市に水であり国家債務を増やしただけです。国家債務だけでなく家計債務も危険水域を超えています。韓国の家計債務は2020年末で GDP 比 103.8% となっています。 参考に、世界全体では 70% ほど、日本は 65% ほどです。家計債務が GDP 比 100% を超えているということは、収入よりも借金が多い状態です。この状態が長く続くはずもなく、どこかで家計のバランスシートを調整しなくてはならず、遠からぬ将来、この家計債務の問題は、韓国経済にとって懸念材料となるでしょう。 現実を帰り意味ない政府が悪いのか、喧茶の良い精神でクレジットカードをバンバン使い込む国民性のせいなのか、はたまたその両方がもたらした結果なのでしょうか。いずれにしても、韓国がデフロとするのは勝手にしてもらえばよいのですが、アジア通貨危機のように国際的な負の連鎖を引き起こす可能性があるので、喧茶の良いですむ話ではありません。ましてや、IMF に対して来年も 拡張財政などと大風呂式を広げている場合ではありません実際に imf の別の常任理事からは国家債務の比率を制限するよう国を指されています先ほどと同日の中央日報の記事を引用します国際通貨基金 imf の穂ジャン常任理事は韓国型財政遵則の法令化が遅れれば韓国に対する 格付け会社の信頼が弱まりかねないと指摘した。ホ理事は12日にアメリカ・ワシントンで行われた主要20カ国 G20 財務省会議の同行主材記者団と会い、このように明らかにした。彼は、これまで格付け会社が財政純粋導入に見せてきた関心と期待を考慮すれば、導入遅延時に信頼が弱まる恐れがある。 今後の高齢化などに備え、体系的な財政安定性管理が必要で、財政準則導入推進を歓迎する立場と強調した。ただ、一般的に格付け会社は、国の格付けを評価する際に、国の債務比率、財政収支などの実際の財政指標をまず考慮するため、財政準則法制化の有無に、 国の格付付けけに及ぼす影響は限定的と付け加えた韓国型財政順則を盛り込んだ国家財政法改正案は企画財政部が昨年12月末に国会に提出したしかし依然として国会を通過できずにいる改正案は2025年から国の債務比率を毎年国内総生産 GDP 比 60% 以内 統合財政収支は GDP 比マイナス 3% 以内に制限するというのが主な内容だ。とのことです。本来であれば、格付け会社の評価云々ということではなく、自国の経済状況を分析し、必要な経済政策であれば実行に移せばよいだけなのですが、財政準則で債務比率に制限をかけずに、債務が膨れ上がった場合の、 実体経済への影響度合いを報じるるべきで格付けが落ちることなど気にしている場合ではありませんこういう記事からも韓国で自国の経済についてまともに議論されているようには思えません。本当にこの国大丈夫なのでしょうかこうした報道しか目にしていない国民は実態に気づくことなくムンジェインが経済がうまくいっているといえば信じ込んでしまっているのでしょうか気がつくと 就職難、借金まみれ、少子高齢化と苦しむのは韓国の国民です。前回のアジア通貨危機の際は、日本政府が法銀の説得に奔走し、韓国の債務返済繰り述べの合意を取り付けてあげたことで、韓国は国家破綻を何とか回避することができました。韓国は自国の力ではデフォルト回避することができませんでした。今回も、 日本が同様の支援をすると思っているのでしょうか今の日韓関係の冷え込みでは前回のような日本からの援助はあり得ないのですがそもそも前回の援助を恩義として捉えずまるでなかったのように振る舞っている韓国のことです困れば助けてくれと泣きついてくるのでしょうか今でも結局日本は妥協してくれると都合よく考えているのでしょうか文在寅政権下での 岸田外相時代に結んだ慰安婦合意の一方的な約束破り徴用工問題などアジア通貨危機の時とは日韓関係の基本的な状況が全く異なります日韓通貨スワップもなければ一般国民の感覚としても今回は韓国に助け舟を出す状況にはありませんまして世界各国コロナのパンデミックで財政出動を多くしており 韓国に手を差し伸べる余裕はどこにもありません。IMF や世界銀行に身の丈以上の大口を叩くのはやめて、自国経済の状況を冷静に客観的に判断して、身の丈に合った政権運営をしてもらいたいところです。もともとない国際的な信用がもっとなくなるだけです。協定や約束を守る意思などなく、その場だけの口から出まかせで自国を大きく見せようとするのが こういうところからも見て取れます。とにかく日本は、助けず、教えず、関わらずです。まあ、それでも韓国は先進国だから大丈夫です。きっと自分たちだけで乗り越えられるはずです。大統領候補が日本を追い越すと言っていましたからね。それか、レッドチームの一員として、今回は中国が助けてくれるかもしれませんね。ということで、今回の動画は以上になります。